愛珍大好きありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながらそして周りの方に投げかけながら行う素敵なストレッチでございます言葉を使っていくことでねあの呼吸ができてそのことで緩んでまいりますのでストレッチの効果大効果発揮できます素敵なストレッチでございます 今日も一緒にやっていきましょうはい、では皆さんのご準備はいかがでしょうか私のご準備はだいたい OK ですだいたい OK でございますねはい、それではこちらにね言葉を置いておきますので忘れないようにしていきましょうはい、ではいつものようにですねビフォアのチェックからが始まりますストレッチはね、ビフォーアフターが最重要でございますよやる前とやった後にチェックをしていただくとですね あの 変, 化が変化が分かると自分であもう回もっとやろうっていうモチベーションにつながりますモチベーションにつながると継続できる継続できるとボディが変わって人生が変わるということで<笑>結構重要なんですよここが<笑>はいではさあ早速始めてまいりますが私の方のご準備もはいやっと OK です、ね 相手はですね、足をですね、調査ポジションを取りいただいて両方の足手をぐっと前に出していただいて手の位置をチェックしていただきますまあ、足3があってですね、手がどの辺に行くかなっていうのを最初にね、測りましょう私今日はですね、あ、まあ、だいぶ降りておりますが行くともうねこ の, あのももさんとおなかさんがペタッとくっつくようになりますのでね、そこまで今日行けるかどうかでございますがやっていきましょう ははいでは早速参ります左足の前に右足さんを乗っけていただいて指を横に開いて縦にグイグイ動かすところからいきますよはいそれでは声出して「愛してる大好きあり が, ありがとう」う2回言って8ポイントもう18必要な時はし小さながンワンエイドって言ってきますはいでは横に左縦に振りますせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きおの指はは<笑>はい、いい、さんおはよううござまます、はい、始めししょう愛してる大好き、ありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、指をぐさっとさしてあの、長座チェックしてからねおやりいただいてと思いますはい、足の甲を持って足先つま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう声出して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 愛してる大好きありがとうもも愛してる大好き笑顔で非常に大きく反対話愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き笑顔でねはいでは手を離して足を振りませーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、足だけ振り、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい、足の裏、ふくらはぎさん。はい、千代子さん、おはようございます。さあ、始まっておりますよ。はい、一緒にやっていきましょう。はい、ふくらはぎさんね、おはようございます。はい、では、ふくらはぎさん、上からきゅうりの塩もみ、せいな。愛してる、大好き。ああ、字が声出して。 愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと向きかいさんせいの、愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、はい、内ももさんどうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では両方のお膝さんを立てて、ひっくり返します。 えー、左足、あ、右足さん、ふくらはぎ外側です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。声出して、愛してる、大好き、ありがとう。はい、ではその右足さんを立てて、ふくらはぎの裏側さん、親指で揉みますよ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。ははい、でで膝のちょっとしたグーで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 でね、はい内ももがっつり持ってゆすってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きももう、えー、外がせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で膝裏でございます膝裏グイグイせーの愛してる大好きボディもちょっと動かすことで上半身も緩めてますよありがとう はい、膝をちちょっと持ち上げてブラブラします膝下はね脱力、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、持ってるところをちょっと下にずらして、どうぞ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、ナイス、ではお膝を伸ばして、ももの上を肘でも手でもいいです、体重かけてほぐします、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でここからワンモエイトは愛してる大好きここからずっとついていきますよはい愛してる大好き笑顔でおひらつま先を内側に入れてももの横さんですせーの愛してる大好きここついてずっといきます愛してるここも重要もも筋肉ありがとう もも愛してる大好き あ, あのももさんで大きい筋肉ですからすごい張るんですよありがたいすはいでは右のお膝さんにもも横さんに左のくるぶしなものを受けてぐいぐい動かしますせーの愛してる大好きありがとうくるぶししごきですよ愛してる大好きありがとう盛大に動かして はいではこの足さんを左足さん下に置いて右足さんを後ろにたたみますはいそしてですね背筋を伸ばしたら右の腰骨のところをスッとね両手でぐっと下ろした大腿骨の付け根さん右のね右の腿の付け根さんをほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねボディのけて愛してる大好 ボディーごとにする感じはい愛してる大好き笑顔で背筋を伸ばして骨盤転がし左のお膝さんの外に左手右手お尻ぺたさん右のお尻ぺたさんね後ろに行った時はおへそをのぞく感じで背中を丸めて前に骨盤を転がした時は背中を C の字でぐーっと反らす感じはいでは後ろからいきましょうせーの愛してる大好きありが盛大に 愛してる大好き、継続は力くなり、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、伸びしろたっぷり、はいありがとうございます、はい、左手のおひ、左手を左腰の横、右手さん、骨盤、腰、肘肩、背筋を伸ばして、骨盤ねじり、せーの、愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、お顔正面、笑顔でね、愛してる大好き、ありがとう。 背筋を伸ばして、回して、ナイスはい、では、右足終了。手を頭の上、丸。では、皆さん、ご一緒にいいです、ご紹介ください。今日もとっても、せーの、いいですはい、音楽に合いました。ありがとうございました。バチー今日 音, 楽、ね、音楽に合うとね、ねなんか嬉しいね。合わなくても、全然、いつも嬉しいですよ。では、両足を伸ばして、チェックタイム。 右手さん、どうぞ。よいしょ。おいいですね。右足さんの方だいぶシスター倒れました。左手さんはまだこんな感じ。右手さんはこんな感じ。おお、伸びが違います。皆さん、雑骨さんですね。お尻さんの下のゴリゴリの骨。横から触ると分かりやすいです。このゴリゴリの骨ね。この骨さんをぐっと後ろに出すようにして、前屈していくといいですよ。シスター、これで。ああ、いいで、ね、す。 ははいではちょっと水分とってください座骨さんの意識結構重要骨盤の一番下についている2つの骨座骨さんですねこの座骨さんをグって立てるようにってやるべきほっとくとねほぼ丸まってますよここ<笑>こうねこれを立てて折りたたむ感じにしていくとねあもも裏さんとええー、筋さんが伸びてきますはいでは水分とってあ伸びましたいいですねはなさん今日も伸びましたよかったです セブンってくださいまあ座骨さんの意識ってね立ってる時に座骨さんが地面側にしっかり向いてるのかっていうことを意識することとかそれだけでちょっと変わるんですよボディにの使い方とかねそれだけでもちょっと意識していただくといいと思います、うん、座骨さんが下向いてないとねお尻がねちょっと後ろに出てたりしてでっちり気味になってたりちょっと前にこう履いてたりとかして。 背中あの骨盤の上にボディさんしっかりしっかり乗ってないとそれだけでその姿勢だけで疲れちゃうんですねじゃその座骨さんをまっすぐに立ててその上にボディさんを乗っけていくともうなんか地球に垂直に立てるそうすると筋肉 の, あの張りとかがないわけですよいやあの筋肉が頑張らなくてよくなるのでそうするとボディがすっきりして流れもよくなってで疲れにくいボディになる あいいですねそのためにも伸ばしていく筋肉をね筋肉が伸びないと固まったままになってんのそれをほぐして伸ばしてあげるとまっすぐ緩んでまっすぐ立てるように ね, ね楽に生きていきましょう<笑>私もそこを目指してますはい、えー、座骨を立てるそう重要なんですよ花さん座骨を立てる意識歩いてる時もねそう座ってる時も歩いてる時も はい、では左足さんってみようあ、はい、では両足を伸ばしてあオッケー、伸びしろがたっぷりはいそしてストレッチは裏切らないここも重要だね、はい、ストレッチは裏切りませんよ筋肉さんも裏切らないけどストレッチさんも裏切りませんね、はい、では両足を伸ばしていただいて左足さんチェック、はい、右足チェック膝の位置とかもねチェックして で右足の上に左足さんを乗っけて指先さんを横に開いて縦にグイグイ動かすのからボディも使ってください声出してせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「ボディにも使ってお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きて笑顔で両手両足握手」 はい、足の甲を持ったらつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔で土まず下側持って愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でくるぶし持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね はい、では、回します。お膝ちょっと持ち上げて。愛してる、大好き。非常に大きく回します。ありがとう。はい。愛してる、大好き。ボーディごと。ありがとう。反対回し。愛してる、大好き。上半身もほぐしてますよ。はい。愛してる、大好き。 笑顔でナイス指離します、足を振ります、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、足のケミー。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、三遊。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。さあ、チャレンジコーナーきました。ボディをまっすぐ起こして。 はい、少し後ろに倒して両足をアップ両手をアップ両手両足せ正大に振って両手両足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンワン愛してる大好きありがとう愛してる大好き貯金のポーズでキープ貯金はいいでーすはい、ではお膝曲げていいので手は頭の上画面の方を向いて皆さんご一緒にいいですご指導くださいせーの いいでーす。はい、拍手。とってもいいですよ。背筋をぐっと伸ばすとね、腹筋さん、ここもも持ったままでもいいから、こう背筋を伸ばす練習。これもザパさんで立ってはりますよ。ね、していただけるといいと思います。はい、では、同じしていただいて。あ, あもう、日々積み重ねでございますよ。はい、左足三足ふくらはぎを置いて、ふくらはぎ上から、せーの、アイステリー、ダイス。 ありがとう座骨に立つとねやりやすい大好きありがとうはいでは膝の内側です愛してる大好きいたたたけっかいさん愛してる大好きはい桃の内側さんどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい両足さん立てて反対側にひっくり返して左足んのふくらに外側さんせの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではその足を立ててひえふくらはぎ下からでございますせーの愛してる大好きありがとういたたたた愛してる大好き笑顔で膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう 愛してる大好きお皿回りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいももの裏側ぐさっと持ってもも裏ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でももそう内側ゆさゆさ愛してる大好きありがとう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 愛してる大好き、ちょっと下にずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、この足3を伸ばして、ももの上、ぐいぐい、肘でも手でもいいですよ、せーの、愛してる大好き、だだありがとう、愛してる大好き、笑顔でお前と、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、 笑顔で、つま先、を膝、内側、もも、外、ぐいぐい愛してる、大好き、あ痛いね。愛してる、大好き。痛いぐらいやっちゃってください、わもも。愛してる、大好き、ありがとう。おこね、入りに、愛してる、大好き。痛たたた、ナイス。はい、では左足のもも、横向きのね。ももの上に、くるぶしさんの毛でくるぶし動き、せーの。 愛してる大好き、世代に愛してる大好き、アリア、ワもア、愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイス、この右足を下ろして左足をたたみます、はい背筋を伸ばして、えー、左腰骨からスルッと落とした大腿骨の付け根さんですよ、体重かけてほぐします、せーの、愛してる大好き、アリア、笑顔でね、愛してる大好き、あリアと、ワモア。 ありがとう。はい。愛してる。大好き。ナイス。はい。骨盤転がし、背筋を伸ばして、右足のおひざの外に向いて、左手さんは左のお尻っぺた、後ろに行った時は丸めて、前に行った時は反って、はい。後ろから、せーの。愛してる。大好き。盛大に。笑顔でね。愛してる。大好き。ナイス。はもういいと。愛してる。大好き。ありがとう。はい。愛してる。大好き。ナイス。 はいでは右手さん右の腰の横左手さん骨盤がっつり持って腰肘肩大きく回します肩なるべく平行にして背筋を伸ばして行いましょうせーの愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好き笑顔で正面向いて愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうナイスはい頑張りましたでは両足骨盤動かし はい、マットさんや座布団さんをね畳む方は畳んでくださいこれも座骨さんを守りますこのお尻の下の方ね座骨さんをねグリグリ使っていきますはいここでまっすぐ立って背筋を伸ばしてはい、では足を肩幅ぐらいに開いてももの後ろ持ってくださいはい、では丸めた時はおへそを覗いて伸ばして前に行く時はおへそを床の方につける感じ両足骨盤転がし後ろからせーの 愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き笑顔でワンいンちゃん、愛してる大好き、お水そ見て、前見て、愛してる大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばして骨盤だけのクイックバージョンいきましょう、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワもう ン, モンあ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。 はーいバッチリ今日も全て終わりました。最後 い, いです、ポーズいきましょう背筋を伸ばして、はい、ボディを後ろに倒して両足をアップどっちかの足を伸ばす両手を頭の上で丸画面の方を向く皆さん、ご賞はいいです、ご賞くださいせーのーいいです、ナイス、拍手ここで拍手さあ足を入れ替えていただいてもいいですさあ足の位置、背筋の位置どうでしょう 張っております。ありがとうございます。はい、頑張った自分とみんなに拍手をで。バッチリでございます。今日もバッチリできました。はい、では長期、えー、タイム両足を伸ばしましょう。さあ左手さんどうでした？伸、う、ば、ん、しました。もう両足だいぶいきました。よいしょ。ザコさんねちょっとねあのお尻を持ち上げてザコと後ろに出すみたいにしていただくよろしいかね。 いやーまだまだ伸びしろたっぷりでございますがだいぶ伸びましたあ り, まありがとうございます。さあボディの変化いかがでしたでしょうか水分とってみてください必死です<笑>いいです必死ですね<笑>必死でもいいです必死でもいいやもう必死全然いいんですよやったことに意義があるからチャレンジすることに意義があるまず試してみたら自分を褒めましょう<笑>そして ちょっとずつ変わってきますからね。はい、ということで、今日も無事終了いたしました。水分はねしっかりとってください。さあ、ということで、今日も素敵なウェンズでお過ごしください。昨日に引き続き少しね。お天気も良いようでございますので嬉しいですね。はい、素敵な。5月まあ、5月いいよね。5月本当いやいや。いつもいいんだけど、5月もとってもいいね。はいということで。 さあまあまたえっと明日お休みで金土日とえー、また9時からやってますのでぜひご参加くださいませ金土日金土日でその後火曜日はいということで今日もご参加本当にありがとうございましたはい花さんありがとうございました千代子さんありがとうございましたまたあー金曜日お会いしましょうご金曜はバナイスチューズウィンズで。 ナイスンチでごきげんようちゃおうバマ